おお客様にお願いいたします車内への危険物の持ち込みは禁止されておりますまた駅構内や車内で不審なものを発見した時は手を触れずに乗務員駅係員巡回中の警察官警備員にお知らせください Dangerous objects are not permitted on the train If you see a suspicious object in the station building or on a train, refrain from touching it and tell a crew member, station attendant, or police officer or security guard on duty. There is a gap between the train and the platform. i o i o watch your step when exiting the train. I'm going to watch your step when e x i t s h i o g the train. t o パもなく、京急ズ・ジュリテーション、プレイス・ユー・ノッツ・エクセ・ー・ー・京急・久里浜京急・久里浜です。雨や南 ご利用のお客様は駅前よりバスをご利用ください。横須賀中央<音楽><音楽> この停車は、総駅の森です。お忘れ物のないようご注意ください。